君が描いた夢の続き誰も知らない空想は漠然としたまま薄れて取り残される囚人公を昔逃げ場所だ じゃあきっと虚しいだけであなただけの幸せじゃ多分いイら、いらず無駄な楽しいだけの、ま